私たちの秀夫君は、17年間の人生を大血管減少と言い、心臓病とともに歩んでおりました。高校生の時、ついに倒れ、食べつす。 Like.、Ah, I'm going to go to sleep.